サトカと申します本日このステージでもう一度踊れること本当に嬉しく思いますありがとうございます私たちのオリジナ ル, オリジナル曲ここで輝くを披露させていただきます本日7人という少人数での演舞となりますがそんな人数の少なさを感じさせないような元気あふれる演舞をさせていただきますので ぜひ皆様のお力もお貸しください曲中で手拍子をしていただけると大変嬉しいです是非このステージお客様も一緒に素晴らしい楽しいステージを作っていきましょうそれでは精一杯演舞させていただきますよろしくお願いしますやれ 駿河を貫く輝く本流駿河を包む 一夜の期待を今呼び覚ませ 突て続進む ございますよさこいチームさとかさんでした。